傷つける側」「傷つく側どっちかと私に聞かれたら」「傷つく側だと答えた」「優しくてあかん人 冷たくてギスギスした人私は優しい人だと言ったところで不思議なことにね向こう側のあなたは私に傷ついたと話していた心着なくいてうわだけのことが知らぬ間に傷つけたのでは 伝えたいよ「あなたに」「自己中心的」「他人中心的」「どんな心を持っているかと聞かれたら」「エゴイス的じゃ と答えてた自分のことばかり思う人周りも考える人私は自分だけ考えてないって言ってたんだよところで面白いことにね向こう いじめる言葉嘘ばかりの言葉知らぬ間に傷つけたのではないかそれを今になって気づくなんて私がとても情けないでも時間は過ぎちゃった伝えたいよあなたに すべ<音楽> 時間は過ぎちゃった伝えたいよあなたに